今日はノアちゃんまた頑張る一番後ろでね大バターを振ってくれるこの子2年生だよねノアちゃんです皆さんノアちゃん応援してあげてくださいねかわいいでしょ2年生です2年生男の子はえライダー君ライダー何ライダーあ違うあライダー<笑>ライダー君 頑張っていこう頑張れる行くぞおぉおぉ、かっこいいぞ皆さん大きな拍手でお迎えくださいありがとうございますじゃああとマイクの方ねお待たせしましょうはい、ご紹介に預かりました妖怪軍団ウフフでございます皆さんこんにちは 開催誠におめでとうございます開催にあたり旗の乱舞翔さん本当にありがとうございます感謝しますえっ、ー、と私たち今年の演舞曲ふるさとなかなかふるさとに帰れない人たちもたくさんいると思います私たちもふるさとを心にのせて思いを乗せて踊らさせていただきます踊り子構え SIG!、Sí. は、ね、いありがとうございました。は